平成29年3月19日、阿蘇市内の巻で第25回阿蘇高菜祭りが開催され、大勢の人が訪れて阿蘇特産の高菜の収穫と漬け込みを体験しました。この催しは今が旬の阿蘇特産の高菜を味わってもらおうと25年前から 阿蘇 4H 青年農業者クラブなどが実行委員会を作って開いているものです。この日は福岡や大阪、熊本など県内外から大勢の人たちが訪れて20センチ前後に育った阿蘇高菜を実行委員会のメンバーらに教えてもらいながら一本一本丁寧に折っていました。実行委員会関係者の話では今年の高菜は 昨年10月下旬に種をまいた後、11月初めに寒さが厳しかったために、生育状況はあまり良くないということです。参加した人たちは、1000円の参加費で6キロの高菜を収穫して、塩と唐辛子で高菜を揉んで樽につけていました。何回目ですか回です3回目です。3回目、はい これが好評でね、友達に分けてあげたらね、美、う、味、ん、しいって言われてね、うん、毎年漬け込んだアソタカナは、4、5日すると、独特の辛みが特徴のおいしい新漬けになるということです。